登山歴数十年のベテランさんに聞きました。九十で雪山親子登山デビュー準備編です。<音楽>はい、ではあの一点ずつ紹介したいと思います。はい。 えー、とこちらですね、一応僕があのウルトラライト志向なので、えー、と韓国の登山、えー、ブランド、ケイルの、えー、とマリっていうモデルです。えー、容量が、えー、32リットルでちょっと不安なので、ワークマンの、えー、とジョイント参考集でちょっと2リットルぐらい容量アップしてます。はい、でこちら、モンベルの、えー、レインゲーターですね。 でまあ、おやつとか食料を持っていく用の、えー、オレゴニアンキャンパー、えー、クーラーパックウェイト、えー、とトレッキングポールです一応他のカーボンのチョコフィールドレコードっていうのの、えー、トレッキングポールを使ってますアンチモデルですねそれと今回はちょっと雪が落ち着いてきたので使わなかったんですけどスノーバスケットですね はい、今回はねそこまでなかったんで使ってませんで次に、えー、アクシーズクイーンの、えー、と指出るグローブですね、あのーまあ、通常はこうやってかぶせてミトン式で使えたり指が出てるんでねスマホの操作が快適に行えますでワークマンのレインパンツですね今あのイナレムっていうブランド名にちょっとなってますけど、まあ、旧モデルになります で次にこのマーモットの、えー、とレインパーカーですねあの。非常にコンパクトになるんで、えー、愛用してます。でで続いて、えー、相当のサーボスタック。まあ、お茶もコーヒーも工夫次第で入れるちょっと便利ギアですね。でまあ、カセットボンベです。でこれがまあ一応まとめやすくなるように、 ちょっとダイニンマシのですね、まあバニティポーチに入れてあます。はい、えっ、ー、と今回ちょっと四人分のですね、ちょ湯沸かし、やっぱ暖かいの食べたいということで、えー、まあプリムスの名作、えー、ライテック、えー、トレックパンですね。 滑り止めが効いてるんで、クッカーからも滑りにくい。で、この中に、岩谷のジュニアコンパクトバーナーをスタッングしてます。はい、では続いて、えー、モンベル、えー。こちらの OD ロールペーパーキットですね。えー、それと、やっぱりトイレ問題、大きいですね。 こちらも同じく、えー、モンベルのトイレキットセット、えー、3個パックです。これをちょっと2セットぐらい持ってきました。えー、とこれをやっぱり汚れも入れるかもしれないので、えーと、これもダイソーの3リットルドライバッグにもう全部突っ込んでます。えー、と山小屋だったりですね、一応まあ山頂での一応防寒用で、一応島村の。 あのプレミアムライドダウン、まあ、他のでもいいですね、無印とかでも、そういうのでもいいと思います、ユニクロでもね。はいえー、それ と,、まあえー、と真空二層とかの、まあ、ボトルです、これに、まあ、お湯を沸かして、ねえー、と家から持ってきました、はい。それとは別に一応飲み水の一応プラティパス、えー、こちらにマンパン入れて、一応この中に、ね、ちょっと入れて持ってってます。凍ると困るんで。 チェーンスパイクですね。うん、感じで、えー、チェーンスパイクを持っていっています。はいえー、とあと、こちら、意外と便利な、えー、ダイソーのこのボンバンド。本来はあの自転車であのズボンの裾を止めるようにしてるやつやるやつですね。はい、じゃこのですね、ダイソーさんのこう裾バンドを。 一体どういうふうに使うかちょっとご紹介しますもしですねえっ、ー、と予算の関係上でゲイター、まあ、スパッツこちらまでねなかなか買えませんって時なんですけども一応この写真に出てるようにですねあの裾をですねほんで巻いてあげて雪が侵入しないようにしてあげるといいんですねさすがベテランさんの知恵です、まあ、ただし この時はね。ちょっとやっぱりあのそんなにあの降雪ひどくなかったんでですね。よかったんですけど、あまり雪が深いとかひどい時とかはですね。やっぱりあのゲイターがあった方がいいかと思います。えー、ちょっとモバイルバッテリーです。ちょっと冷えでね。動かなくなるのを警戒して一応このウェットスーツ系のケースにえっ、ー、と入れております。はい、以上です。 はいえっ、ー、とで次はえっ、ー、とウェア編ですね。はいじゃあちょっとベースレイヤーからちょっと紹介します。えっ、ー、とベースレイヤーは、えー、こちらアークテリックスのえっ、ー、とモータス AR フーディですね。えー、で、じゃあ下はえっ、ー、とワークマンのえっ、ー、とメリノールロングタイツですね。で、ちょっとミドルレイヤー。 えー、とワークマンのですね、えー、とウール長袖丸首シャツです自分はちょっとウールチクチクするんでねあのベースレイヤーにこちらを採用してます、えー、じゃあちょっとアウターです、えー、とアウターはアンダーカレントのオクタ、えー、のプルオーバーパーカーですねと、えー、ボトム同じくアンダーカレントの、えー、オクタシェルパンツです えー、ネックゲーターですね、えー、とファイントラックの、えー、ダブルフェイスのタイプですね、こっちがちょっと通気性のあるレイヤーになっているモデルです。えー、とこちら、まあ、ちょっとプサンで買った、えー、と裏側ちょっと薄手のフリースのキャップになります、耳が温かい。はい、でこちら、ワークマンのメリノーパイルソックスです、まあ、ほとんどワークマンですね。で えー、と靴はです、ね、ナイキの ACG の、えー、とメリウェザーというモデルになります、えー、とジップで、ね、一応簡単に着脱できるので非常に重宝していますはい以上です、えー、ベースレイヤーのちょっと着用比較です、えー、モンベルのです、ねえー、スーパーメリの中厚でですちょっと、ね、サイズがぴったりめなんですが、まあ、サイズはお好みでちょっと選んでくださいね さすがモンベルさんです、えーと。着心地は抜群にいいです。はいえー、自分ウールはですね、結構チクチクする方なんですが、こちらはですね、チクチクがないです。えー、ただまあ、個人差はあると思います。続いて、ワークマンのですね、えー、長袖丸首シャツです。こちらはですね、まあ、あのー、着心地もいい方なんですけど、こちらはですね、ちょっとチクチクしちゃいました。 まあ、なのでですね、自分はこのアークテリックスのですね、えっと、モータス AR の上に重ね着しています、えー。続いて、ミドルレイヤーの着用比較です。えー、ワークマンのですね、えー、ブロックフリーストレッキングクルーです。こちらですね、あのゆったりめに来てもいいかなと思います。えー、っとあとですね、 あのこの腕のところサムホールがついてるのも嬉しいですね、えー、TS ドライウームロングスリーブですこちらもブロックフリース構造なので、えー、おすすめですメッシュの幅がですねちょっと広いので汗っかきの方にはおすすめですねはいえっ、ー、と一応僕が用してるこの TS ドライウームロングスリープシャツなんですけど あの本来はですねコンプレッションサスってピタッとこうくっつくものなんですがちょっと大きめを購入してて実は改造しておりますこんな感じでですねえと糸で縫い付けて間をこのまあセリアで買ったえとゴム紐とえーコードストッパーこちらでですねギュッと絞れるようにちょっとアウトドア仕様に 改造しており ま, すまあそんな寒くない時はねこのコードスパットッパーのおかげでこうじゃ寒い時、ね、なんかちょっと寒くなったなってことでこお尻まで隠してねギュッと絞ってあげるとお尻まであったかい。 えー、ちょっとね、両者の比較です、えーと、TS デザインですね、結構がっつり原爆メーカーなんで、まあ、汗かきますね。というわけで、この、えー、とメッシュの畝がすごく太いので、汗かきさんはこちらがおすすめです。対して、このワークマンのモデルですね、ブロックフリース、ウネがね、ちょっと細いので、まあ、寒がりの女性の方はこっちの方がいいんじゃないでしょうか。 はいえー、準備編、えーと、子供編ですね。はいえー、とまず、ザックです。はいまあ、容量、えーと、そこそこ、ね、あるモデルがいいかと思うんですけど、あんまり重いと、ね、ちょっと疲れちゃうん で, でこう、水筒を一応セットしてます。えー、と中、もちろんちょっと暖かいの入れておりますね。で続いて、えーと、風が強いときとか、えーと、雪が降っているとき用にモンベルの、えー、レインジャケット上下。 セットのモデルです、すそんなにね、風が強くない時用の一応ソフトシェル、一応ノースペースのものを使いました。はい、では続いて、えーと、こちらですね、えーと、帽子持ってきました。つ、え、ば、ー、がついているタイプのもので、ちょっとあったかそうなモデルです。とやっぱり耳がね、冷えると良くないっていうのを聞いてたので、今回ちょっとこのニットキャップね、耳が隠れる。 感じで被れるものをしましまた実際ちょっと暑かったんでこっちでも良かったですで続いて、えっと、ネックゲーター首回りあったかいとちょっと安心ですねはい、えー、まず子供用ですね一応ベースエアー実際ねちょっと何でもいいです、あのー、僕らはですねちょっとあのヒートテックコットンを今回ちょっと採用しました本当はあんまり良くないんですけどね、あのー、水色のブレスサーブあたりが本当はいいかなと思ってます はい、で続いてミドルレイヤーです、一応こちらですね、無印良品のです、ねえー、と両面肝フランネル長袖シャツ、こちらをね、採用しました、肌触りが良さそうだったので、でまあ、シャツは脱ぎ着がしやすいの で, です、ね、便利だと思います。はい、でこちら、ユニクロのです、ねえー、と裏地が、えー、とフリースになっているです、ね、一応あったかいモデルのパンツ。 表地も少しね、撥水が効くような感じの素材のものです、はいえー。続いて足回りです。モンベルのですね、一応ラップブーツキッズボアフィットシステムっていって、こうパチンと押してですね、回すとキュッと締めれるっていう、なかなか便利なモデルですね。えー、こういうふうにポッと開けると広げれます。えー、と冬寒いんでですね、中には、 セリアでですね、売ってる、あの、ハサミでね、カットしてサイズ調整できるっていうの、一応大人向けのモデルのがあります。これを実際の靴底に合わせて、一応カットしてね、合わせて入れてみました。はい。えと、一応スパイクはですねあの、こちらモンベルのイージースパイクです。一応まあ、汎用モデルになりますね。 えー、と同じくモンベルさんの一応表地がナイロンで一応撥水性の強いタイプのグローブになります、はい、で最後にやっぱりこの100均のです、ね、ダイソーさんの裾を絞る、えー、とバンド、えー、とこちらはですね、えー、とズボンの裾を絞、えー、る以外にも、えー、とちょっと驚きの利用方法がありますのでそちらもご紹介します、はい えー、とこちらですね、モンベルの、えー、チェーンスパイクという商品なんですけど、えー、対応サイズが 21.5 センチから30センチになります、えー。対して、こちらの子供用のです、ね、トレッキングシューズ、えー、サイズが20センチです、えー。モンベル の, です、ね、このチェーンスパイクなんですけど、 えー、とつま先のこの部分とかかとのこの部分で止めるタイプになりますで、えー、と実際ちょっと雪山ちょっと歩いてるとですねここがよく取れますで片っぽどこ行ったって感じになってしまうんですねというわけで、えー、登山歴数十年のですねちょっとベテランさんにちょっと教えていただいたんですけどもダイソーのこの 裾バンドベルトでこのちょうどここのですね横の方に通して裏側もこういう風に通ってるんですねでここでギュッと止めちゃうっていうですね方法を教えていただきました、はい、これでですねもう外れることはないっていう感じで快適にちょっと雪山が歩けましたさすがベテランが い, いことは違いますね ただたまにですね、ちょっと、まあ、興奮して雪山遊んじゃうんで、こういうふうにやっぱり横にね、ずれたりするので、やっぱり調整は時々必要になりますね。ただ、外れたりはしないです。はい。えっ、ー、と、一応手袋ですね。あの、今回ちょっと裏地がですね、ちょっとこう、あったかいね、ちょっと素材が張っているものをちょっと選んだんですけども、それでもやっぱりちょっと寒いっていうねあの、こうやっぱ上がったので、 もう一枚ね、ちょっと毛糸の薄手の手袋なんかつけておくといいかと思います。それでも不安な方、実は切り萱さんがですね、あの靴下用の回路、まあ、貼る回路っていうのを作ってます、えーと。上から貼るっていうタイプのモデルですね、実際これね、あの歩いてるとあったかくなるんで使いませんでした。でこの後ろ 靴下のね、下側に貼るっていうモデルがあります。でただですね、あのこれも、この靴の裏地にふわふわを貼ると必要ありませんでした。じゃあこれ、何に使うのかっていうと、実はこれですね、結構コンパクトで、結構あったかいので、手袋の中にですね、貼るとあったかいです。 トレッキングポール、です。トレッキングポールは基本子供不要なんですけど、まあ、不安な方は、ね、片っぽ1本ずつ持たせてもいいと思いますで、えー、と子供と大人はちょっと両方での、ねえー、と利用共通の利用方法なんですけど雪の時は、ねえー、とこういう風にキャップを外していただいて利用していただきますスノーバスケットは、ね、本当にあの積雪がひどい時ぐらい あの不要でしたこれぐらい十分です、はいえー、とレインジャケットに関してちょっともう一度補足しますあのレインポンチョっていうのもあるんですけどやっぱり、ね、あの風が結構入り込むのでやっぱりレインジャケット上下がおすすめですなぜかというとやっぱりあの風が、ね、侵入しないように裾そが、ね、びっちり絞れますこれは大きいですね はいえー、一応レインジャケットですね、えー、とモンベルのレインジャケットこちらは、えー、と雪がひ、ね、どいときとかね、えー、あとあの風が強いときに、えー、体を、ね、守るために持っていくものになりますうちはもともとちょっとこのソフトシェルのタイプも持ってたの で, ですね一応念のため持ってきました、はい、一応私たちがですねちょっと雪山登った時は、えー、ときは風がなかったんでですね このソフトシェルでも大丈夫でした。えーとその他の小物、もう一つちょっとね、えー、と解説します。あと、サングラスですね。えー、やっぱり雪なんでね、あの雪の照り返しの光、結構まぶしくて疲れます。サングラスあるといいですね。子供用もあった方がいいと思います、えー。ネックゲーター、やっぱりね、こういう、ちょっとね、こう絞れるタイプのものの方が安心です。 と耳が隠れる帽子ニットキャップかこういう耳当てがついているタイプのものがおすすめです、はいえー、続いてちょっとおやつとか、まあ、食品の持ち込みについてです、えー、と寒いんでですねあのおにぎりとか水分含んだものは凍ってしまうので、えー、ということでしたので一応のクールバッグですねこちらにあのおにぎりなんかっと入れて持ち込むといいかなと思います あともう一つ、水の持ち込みも、やっぱりこのね、クーラーマットの中に、こういうふうにね、入れて持ち込みました。お湯もまあ真空二層なんかのボトルなんかにね、入れて持ち込んでおくと非常にスムーズだと思います。あとバーナーですね。一応まあ、こういったね、バーナー と, えーとクッカーのえーと持ち込みなんですけど、中だけのですね、 えー、と避難小屋の手前の土間スペースであればバーナー使用かというのも書いてあったのでそちらで使用していただければいいかなと思いますただしですね、えー、とゴミの持ち帰りは必須です、はいえー、とトイレ問題ですね、えー、とうちはこのダイソーのです、ねえー、とドライバッグにあのまとめていますでまず えっ、ー、と、モンベルのですね、えー、このトイレットペ ー, パー、ウールペーパーキットですね。同じくモンベルのトイレキット、三井です。でこれをね、二セット買いました。で、もう一度予備で、ここのね、ダイソーさんの携帯ミニトイレキット。こちらも買ったんですけど、 やっぱり使い勝手はです、ね、こちらがおすすめです、はい、ちなみにトイレなんですけど避難小屋山小屋にはですね一応、まあ、トイレのこういう便座がありますのでそこで快適に使えますん で, です、ねえー、こちら持ち込んでいただいた方がいいかと思います、はいえー、じゃあ90のですねちょっと雪山親子登山デビュー準備編 えー、今回はですね、あの我々もちょっと雪山、結構不安だったんですけども、えー、やっぱりベテランさん、登、まあ、山歴数十年のベテランさんにですね一緒に行っていただきたいので、えー、大変助かりました、えー、次のです、ね、あの九十の雪山デビュー編、えーまあ、実際の参考編ですね、こちらもぜひお楽しみによろしくお願いししまますそれでは参考になりましたらチャンネル登録お願いします。